皆さんこんばんは山下ななみでーす元気ですか音と映像は大丈夫でしょうか今回は私山下ななみがファミツーチャンネルで特別番組を担当させていただくことになりました冠番組でーすありがとうどうですかちょっと雰囲気違いませんかびっくりしてる大人っぽい、うん、どうですかちょっと前髪が伸びてきたので 横にこうずらししてみました<笑>雰囲気違うかどうかはウインクしてもらわないとわかんないホン<笑>みんな元気<笑>かわいい大人っぽいセクシーありがとうございますはい今回はそんな大人っぽい私がですねファミ通ツープレゼンツひとりワウチャンネルでもプレイした PUBC モバイルを皆さんと遊ぶことになりました はい、でもね、最近、本当にね、第五人格にハマっちゃってなかなかね、PUBG できてなかったんですけど今日のために今日から練習していましてあのさっきさっき何時間か前に2回ほどプレイしてきました、その時はね、7キルできたのでまあ、若干。 腕はうん戻ってきつつあるかなという感じです。期待していてください。よろしくお願いします。あれ？あ、そうだそうだそうだ。私を殺した人がいる。<笑>そうだ。受験生。受験生。受験生さん。そう、これそうだよ。あのワグのラジオに自己申請してきたんだよね。僕が殺したよっていうのを。この受験生さんが。 こ の, この人か今回もまた入ってきてんだしかも敵ですねしかも敵だしこれはよっぴよしなのかこれ吉野ですよね多分確かに七瀬吉野の方だけどアイコンがいや私は今回の目標決まりました<笑><笑>この人を殺すこと<笑>私の手でこの人を殺すことに決まりました今私の今日の目 標, 目標じゃあそろそろ始めちゃいましょうか始めるか じゃあスタートいきますよスタートよっしゃ始まったさあどこに来れるかうわセベニーちょっと遠めやな好きだねそこセベニー私大好きなのよ<笑><笑>セベニーはちょっとないかもね田舎の方から攻めるあそうかこれ帰ってこないのかえー、田舎から攻めるかポチンキは絶対ない でもね、あんまり仲行き過ぎてもねここら辺とかはちゃうどうですか仲間の人たち仲間の人たち、私の声は聞こえてるのかつけながらやってたらそうですねゲームがそうですよ、ね、のこのニコ生の配信画面からニコ生見てたら知ってるよねあやばいやばい飛び降りなきゃ なんか、適当にここら辺の田舎に降り立つつもりですさてさて問題ないさあ行こう最高コメント な, な、私が入った家には入らないこと。私この家入ります。よいしょ。なんかあるかな。まあでも山下さん生き残らないとね。そうだよ、私生き残らないと。<笑>マジで意味なくなっちゃうから。視聴者さん同士のね。うち嫌いを見ることにな。そうなぴだう。うんぴー拾いました。うんぴー私大好きなの。 大丈夫大丈夫なあ、これ仲間じゃないよな。あれどこ行った？っっね、敵だ。敵だ<笑><笑><笑>ちょっと待って、何も持ってなかったんじゃない？今の人。ちょ、ちょ、ちょ。おい。<笑>あぶねえ。<笑>危ない、危ない。何も持ってない？もしかして、あなんか持ってた。結構持ってるじゃん。よかった。 ー<笑>早速死ぬところだったわ<笑>危ないわあいいいいたいたいた<笑>いや<笑><笑><笑><笑>誰か助けて<笑>こいつやこいつこのくらいとこのくらいした<笑><笑><笑><笑> もう見るしかないじゃん。<笑>超つまんない。<笑>今の今の誰ちょっと？見逃した。即死やわほんまそれ。<笑>姫が怒りだぞ。<笑>それな。ちょっとちょっともう見るしかないじゃん。でもあの人殺してくれたのかな誰か。 この先長いっすよ。いや本当そう。<笑>もう別で立てちゃうか。うーん。<笑><笑>それもちょっとセンでしょ。そうですね。前は収録だったんでねあれだけど。わかりました。決め。犯人が。犯人がわかりました。誰ですか犯人。奈央くん千十一。奈、え、央、ー、くん千十一。これ。 ナオくん直名がナオくん<笑> 1 0 0一11 1011 1 1ぶ<笑>そうな配信だなわ<笑><笑>かったかお前ら<笑>ガチ兄さんとリクトさんとミュウさんナオくん殺すんだぞ<笑>ししあ、じゃあ次のルームのパスワード と部屋番号を発表したいと思います次はじゃじゃん部屋番号45491そしてパスワードが wg u わぐですみんな来てねあれ ?1 試目終わりました<笑>殺された相手が味方になってますよ 違う人と変えられる可能性もありますけど、可哀想だからやめた方がいいと。そっか。可哀想すぎるかそれは。あのさっきの分まで働けと。そうだな。さっきの分まで働き本当じゃないと本当も知らないから<笑>。<笑>本当に。もう。ちなみにいよし行きます。<笑>さてどうなるかな。 君とな一緒っていうのがな<笑>これは働かないとそうだよ<笑>許してもらえなそうですね2番ねえや1番最初に死んだら本当に許さないよああ<笑><笑><笑><笑>開通開通開通開通あでもこれ投げられるんだよねそうそう三ホックからみんなすごい私に集まってきてくれる 最高最高なんてごめんなさいさっき味方がナナに殺されたんです<笑>なるほどねだから私を殺したんだいやそんなの通用しないよ<笑><笑>その言い訳は通用しない<笑>なんかすごいみんなすごい集まってきてる<笑> よし行きましょうさあ次はどうなるかなさあ行こう次のマップうわーすごいねこのマップ難しくないこのこの移動移動飛行機のどこに降り立てば正解なんだろううん どうしようどこがいいかな結局こことかここにしてみようここ行きますわかったななみんってこういう子だったのかっていうコメントが<笑><笑><笑><笑>もしかしたら見せてはいけないもしかしたらあれ これ違うかと私そういうの求められてるでしょでもそういうのを求められてるんでしょみんなそういう女の子が好きなんでしょう、どうせ。<笑>どうせ好きなんだろう。よっしゃ。二百ぐらいになったら。いや、六百とかでいるか。よっしゃ。いくよー。 さあ、次はどうかなでも私がこうやって俺立つとこもバレてんだもんなまあでも都合いいかそれはそれでななみんはあっえっめっちゃいるめっちゃいるんですけど何これ気持ち悪いちょっとみんな私についてきたんでしょうこんな田舎こんな集まんないもん普通<笑> ううわもう家も入られてるしさうわいたいたやばいやばいやばいやばいヤバいヤバいやばいやばいやばいよ<笑>やばいよやばいよやばいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤいややいい足バいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいヤバいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい <笑><笑>やばい銃を先奪われてしまう。<笑>めっちゃ逃げ足早いやつ。あっっ<笑>待っ て, て待っ て, て待って参加。て<笑><笑><笑><笑>はあもう本当にあ感染参加か。予想外だよこんなにも遊べないなんて。 あと40人か37かうわっあっすごいめっちゃ多くなってる<笑>あこれで残ってる人見れるんだこの人めっちゃ見られてるけど<笑><すか><笑>全く動かな い, <笑>どうだにしない<笑>見てたからかな<笑>緊張しちゃったのかな あ、でもこのあれだね、銃ご飯が強そう、5キルしてる全員、で、あ、でも全員生き残ってる組あるんだ